はい全国1億2000万人の東京オリンピックファンの皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそ今日は PentaxSP ですね前回1964年の東京オリンピック開催の年に発売されたカメラですまあそんなことは皆さんご存知ですよねなんて言ったってかの有名なポールさんやジョンさん そして、こちらも、まあ、とても有名な指揮者の方、皆さん来日したときにこぞってこの PENTAXSP を買い求めたそうです。はい、私の手元には PENTAXSP が2台あります。1台は 55mmF1.8、そしてもう1台の方には 120mm の F2.8 のレンズを今日はつけてます。 このくらいの有名なカメラになれば皆さんも当然ご存知でしょうから細かい説明はしませんなのでちょっとね取説を見ないとわからない部分とかあとちょっとした裏技とか便利な使い方を紹介したいと思いますはい SP は小刻み巻き上げも OK ですねこれ結構使えますよね そしてシャッタースピードが30分の1と15分の1のときのみシャッターを切った後にシャリンと音がするそうです。聞こえますかね そうですね8分の1秒の時はしませんね15分の1秒の時はしてますね取説にはこの音は30分の115分の1秒の時は高級なシャッター機構が使われているとのことです多分スローガバナーのことだと思います そしてこのセルフタイマー古いカメラは結構このセルフタイマーが機能しないものも多いですはいケー、OK、牧場よくね SP のセルフタイマーは壊れていても仕方がない古いんだからとおっしゃる方もいらっしゃいますが私はそうは思いませんセルフタイマーが調子悪ければ必ずスローシャッターにも影響してくるでしょうし何より 自分がもう使っている持っているカメラが壊れてるって気分良くないですよねこれからペンタックス SP を購入してみよう使ってみようっていう方はもう必ずこのセルフタイマーとかきちんと動作しているものを選んでくださいそんなに高くないと思いますプラス1度の指導調整アイピースはお約束ですそしてアクセサリークリップも取っちまいましょう この358万台で始まる SP の方にはこの露出系のスイッチに窓がついてます露出系をオンにすると赤く表示される窓ですねでも この434万台から始まる方の SP には露出系のスイッチの窓がついてないんですオーバーホールされた時に SPF のスイッチと交換されたんですかねそれか SP2 のスイッチなのかもしれませんその辺ちょっと定かじゃないです 外観の紹介はこんなもんですかね。次はファインダー内の情報を映してみたいと思います。ファインダーを除くとこんな感じです。まずピントを合わせて、露出計をオンにします。 露出を合わせてシャッターを切るシャッターを切ると自動的に露出系はオフになりますそしてここからがもうちょっと丁寧な撮影の仕方ピントを合わせて露出を決めますそしたらもう露出系をオフにしてしまいます その後もう一度ピントを合わせてシャッターを切るもう一度露出を合わせてしまえば構図を変えなければそのままの露出で OK ですので、まあ、露出を露出系のスイッチを切って丁寧にピントを合わせてシャッターを切る、まあ、こういう使い方もできると思います SP は絞り込み速攻ですからファインダーが暗くなっちゃうとピントが合わせづらいですよね なので、こういう使い方もありだと思いますてかファインダーの中汚れてますねペンタプリズム外して掃除をしたいとこですがちょっといきなりバラすのは怖いので買っちゃいましたハードオフで1100円いわゆる1つの11ドフってやつですまあ後日になりますがこの11ドフの SP を分解してみてそしてファインダー内とかどういうふうになっているかを確認してからこの私のペンタックス SP をばらしたいと思いますてか11度ほどの割には全然これも使えますね高級なシャッター機構も生きてます 小刻み巻き上げも全然使えますしセルフタイマーも動きますねこれはこれで全然使えます OK 牧場なんかばらしてドナーにするのがもったいないんですけどはいこちらは 50mm の F4 マクロレンズです珍しいですよね 新しく来たドナーの子にはこのレンズをつけておきましょうてかこの子なんですけど電池入れたら普通に露出系も動きましたマジで普通に使えますねバラしてきれいにできたらこの子も私のコレクションにしちしまいましょう 次は電池ですねペンタックス SP は露出計用として 1.3V の水銀電池が使われてましたただもう水銀電池は手に入りませんなので今は SR41 あるいは LR41 を電池アダプターを介して使用するわけなんですがこの電池アダプターって何気に高いんですよ 1個1500円ぐらいしますからねなのでホームセンターとかで売っているゴム製のオーリングをアダプター代わりに使っちまいましょうこれですねまあ要は電池が動かなければいいんですちなみに SR41 も LR41 も 1.5V ですが PentaxSP の露出系は電流系なので 1.5V でも 1.3V の水銀電池と同じ露出を表示してくれるので大丈夫です露出オーバーになったりしませんので安心してくださ い, はい使ったオーリングはこちらですね電池はプラス側がボディ側 マイナスの方が電池ボックスの蓋側になりますね。まあ、向き間違えないでくださいね。まあ、向き間違えても露出計の針が逆に動くだけで壊れたりしませんから安心してください。ということで、今日はみんな大好き、ペンタックス sp の紹介でした。 またねー楽しい自転車。<笑>